インクチャンネルはい皆さんこんにちは VTuber の神のインクです先週の菊花賞はいや僕の話はやめておきましょうさてさて今週は秋の天皇賞火曜日に即位礼正殿の儀が行われた直後ということで今回の天皇賞には天皇陛下ご即位慶祝の冠がついてるんですよね おめでたい話なんですが私の馬券にも恩赦が欲しいところですねインクチャンネル今年の天皇賞の見どころといえばやはりアアアーーモンドアイとサールナーリアの対決まずはアーモンドアイの前走安田記念を振り返ってみましょうアーモンドアイとダノンプレミアムはスタート直後に不利を受けてしまったんですよね結局 ダノンプレミアムは最下位アーモンドアイは猛追及ばず3着に敗れてしまいましたその一方で逃げたアエロリットが2着に粘りましたね敗れはしましたがアーモンドアイの能力の高さを再確認させられたレースと言えるでしょうそしてサートルナリアこちらは神戸新聞杯をダービーからの復帰戦に選択しました2番手から抜け出すと ダービービ3着はペロックスに3馬審差の圧勝このレースで3着だったワールドプレミアが続く菊花賞で優勝しましたし同世代には敵なしという感じの勝ち方でしたよねダービーでは出遅れたりしたことで力を出し切れず4着に敗れましたが実力は年上の馬たと比べても十分に通用しそうですさてさて私の予想ですがこうなりました 本命はサートルナーリアアア対抗にアーモンドアイこの順番にしましたそして黒三角にワグネリアン白三角はアエロリリッド、スワーブリチャードの2頭です今回はこの5頭に運命を託します本命のサートルナーリアはメンバーで唯一の3歳馬ですが他の馬よりも2キロ軽いというメリットがありますね対抗のアーモンドアイは牝馬なので 同じ5 6キロで戦えるということになりますね昨年アーモンドアイがオークスでマークしたタイムは2分23分秒8その翌週のダービーを勝ったワグネリアンは2分23分秒6というタイムでしたそれに対してサートゥルナーリアは4着に敗れはしましたがダービーの走破タイムが2分23秒1とこちらが上回っています 実績ではアーモンドアイの方が上ですが皐月賞で負かしたダノン・キングリーが毎日王冠でアエロリットやインディー・ジャンプに勝ちましたし逆転する要素は十分にあると思います安城のスミオン騎手はスミー級者の馬に6回騎乗して4勝2着2回しかもサートゥルナーリアのお兄ちゃんエピファネイアに騎乗した2014年のジャパンカップではアーモンドアイと同じ3冠牝馬で ジャパンカップ連勝中のジェンティル・ドンナやジャスタウェイハープスターといった馬たちに勝利してるんですよねルメール騎手をアーモンドアイに取られた形ですが全く問題ないでしょう3番手評価のマグネリアンは前走の札幌記念が4着とはいえ悪い内容ではなかったと思いますダービー以来の東京コースですし期待してみたいですねアエロリッドは 抜群ののスピードが武器の逃げ馬東京コースでの実績も豊富なのでマークしておいた方が良さそうですスワー・ブ・リチャードは昨年の大阪杯を最後に勝ち星からは遠ざかってますがその間に g 1で3着が4回もあるんですよね昨年のこのレースはスタート直後に不利があって10着に敗れましたが力を出し切れば上位に来てもおかしくないと思います では馬券ですが今回は三連単と三連服で勝負してみたいと思います三連単はフォーメーションで1、2着のところに本命、対抗、黒三角の3頭をマーク3着のところには白三角の2頭も加えた合計18点三連服は本命のサートルナーリアを軸に対抗以下の4頭を入れてこちらは300円ずつ買いました 今回は競馬 VTuber の馬券対決も開催されるのでそちらもぜひぜひチェックしてみてください。というわけで天皇賞秋の予想をお届けしました。それじゃまたね。チャンネル登録よろしくね。